皆さんこんにち は, にちは久留米ふるさと大使のブレイクダンスチーム九州ラジ新選組です僕らはダンスのブレイクダンスを武器にいろいろな世界大会にチャレンジし優勝またはいろんな賞をいただいてきましたそしてさらに地元のイベントなどを出演させていただきパフォーマンスを行っているエンターテインメントブレイクダンスチームですそんな僕らは、えー、と全メンバーほとんどが久留米出身でこの地で育ち この地のイベントにいろいろ出させていただいてスキルを上げ世界大会に出場しいろいろ結果を残せたそういうふうなクルメが大好きな子供たちのチームですで今回は、まあ、クルメ古里大使ということでクルメの魅力を伝えるために撮影させていただいておりますやはり僕らとしては芸術文化が一番大事だと思っております特に僕らがやっぱイベントで出演するクルメシティープラスだったり石橋文化センターだったり いろんな高級の施設があるおかげで僕らのダンスが披露できる場所もありまたこうい う, ような小さいメンバーもいろいろ経験させていただけるようなそんな素晴らしいまあ言うとエンターテインメントに特化した、えー、街だと思っておりますでさらにやっぱり僕らとしてはいろいろ東京に行ったり大阪に行ったりしていろんな経験をしてきて帰ってきてやっぱり一番思うことは ご飯が美味しいですね激しい練習をした後にやっぱりご飯を食べるのは僕らとしてはやっぱりパワーの源になるので久留米の食事はやっぱり僕らのパフォーマンス の,、まあ、あの力だと思っておりますで僕がよく行くのはラーメン屋さんがほとんどやっぱりラーメン屋さんも有名なラーメン屋さんがたくさんありますしやっぱりパフォーマンスをしてるっていうのを知ってくれてるラーメン屋さんもいろいろサービスしたりとかですね本当にあに心あふれる街になってます特にメンバー颯タも結構ラーメンは行くよね はいろいろラーメンについてというかくるみの食事についてぜひ魅力を語ってくださいはいそうだです食事についてはラーメンだったり焼き鳥だったりくるみにはおいしいところがたくさんあってよくみんなで行ったりするのでとてもおすすめですそんな風に僕らが大好きなこの町くるみ市僕らのダンスイベントだったりご飯を食べに来たり自然を感じたりとぜひ遊びに来てください待ってますじゃあみんな行くぞせい Thank、you ここもダンスのマシクルメにおいでー